おはー だ, ろうだよさ<笑><笑>て肌の調子は このような感じでございます。まぁ、あ、なんかね、最近ね、その、毛虫とかに食われて、下半身がもうやられまくってるんで、顔だけはなんとかしようって感じでやってたんですけど、顔の方もね、ちょっと荒れてきちゃった。か最近寝れなくて、睡眠不足が原因なのか分かんないけど、肌だれがちょっとずつ悪化してきておりましたので、はい、ということでね、今日はね、僕の愛しの VT さん、VT さんからね、商品が届いたので、こちらをレビューしていきたいと思います。にょ、にゃ、 はい、ということで、まずこちらがね、さっきちょっと開けちゃったんですけど、あの、パック、マスクになってます。シカデイリー、シューティングマスク。デイリー、毎日の、シューティングマスク。まあ、顔面に、衝撃を、顔面 に, に。こっちがよくわかんなくて、これなんかね、丸い、丸いなんかね、円みたいなのが入ってんだけど、シカマイルド、 チューナーナパッドちょっと調べてみましょう、えっと、シカマイルドトナーパッドっていって1枚で角質ケア拭き取りができるトナー PHA が含まれ角質皮脂をケアしてツワのあるお肌を演出できます pH バランスを取り張りのある皮膚を維持するお肌に優しい商品です洗顔後ピンセットでパッと1枚出して目元を除いた顔全体を拭き取ります裏面でまあとりあえずまず今からお風呂に行くんですけどお風呂に行ってこれで顔を拭き取ってからパックをしてどんな感じか使用感をレビューしていきたいと思いますはーいはい、ということでお風呂に入って髪も乾かしたんですけどまあね先ほどまずこちらから使っていきたい これはまず1枚取ってこれがねなんか角質とかをやってくれるらしくてこれで拭いてあげるといいみたいな目の周りを避けてって書いてあった匂いがハーブ系の匂いハーブピーリングはしたことないけどハーブピーリングを彷彿とさせるような匂いでございます 皮脂とかの汚れを落とすって書いてあったからちょっとヒリヒリ系なのかなって思ったけど思ったよりヒリヒリ感ないです<笑>あっでっでっでっでででっあっめっちゃめっちゃ薄いドンキの安いパックでもね水分量はめちゃくちゃ多いねあでもね質感意外と触り感じいいわなんか海外とかにめちゃくちゃさパックをつけるのがうまいみたいな人いたよね尋常じゃなく顔に まあ、なんか匂い自体はあのシカベアクリームみたいなやっぱハーブ系の匂いがな感じでまあやっぱり水分量が多いなんかレビューを見た感じだと保湿力が高くてまあ安い割に結構水分が多くていいんじゃないみたいなレビューが多いですツボ臭さいキスとかの鎮静効果のある成分が多く入ってるみたいなのでやっぱ炎症性のニキビとかそういうものを鎮静させる効果のあるマスクだと思っておりますただねできたばっかかりのニキビとかに ちょうどいいのではないででしょうかでもほらね結構すぐね肌になじみやすいっていうかパックってシワシワになること結構あるんだけど結構なじんでるよね顔の形に。 キャピーン<笑>これを2週間使った人のレビュー人に気づかれるレベルで肌が白くなったハリが出た水分で満たされる感じ肌の感触がもちもちになってシミが薄くなったで化粧崩れしにくくなったってかいやもう悪い点だとなぜか毛穴が詰まって吹き出物ができるってことで朝晩このパックを作ってたらしいんですけどそうスキンケアしすぎるのも良くないみたいな感じですね多分言いたいことはだから1日1回とかが目安 2日に1回3日に1回くらい適度なペースでやることが大事みたいですもうちょっと10分くらい経ったら外してみどんな感じだったか見たいと思いますキュンですはいということでね結構15分くらい経ったので外していきますビビビビビビビビビビビビビビビビビビビピピピピピピピ なまませていいいきたいと思いますなんかべたつく感じじゃなくて結構サラサラめの水っぽい水っぽいっていうか化粧水に近い化粧水に近い。化粧水に近い 最近目の下にあのイボみたいなのができてまあ、匂いはちょっとねあの鹿部屋の鹿部屋のハーブ系の匂いがずっと続いてるって感じかなでスースーも思ったよりしないので結構使いやすいって使いやすいからね使っなんか長く使うと肌が白くなるって聞いたので、まあ、ニベアとかよりはね肌荒れの心配とかも少ないと思いますその炎症炎症を抑える作用とかもあるので VT の新作の商品のレビューになりましたはい参考になったらお願いしますタロでしたバイバイ